ロンープロのカメラマンかな、その中に僕もいる、<笑>嬉しい。うん おはようございます。そろそろゲートは来ますね。おはようございます。僕ですよ。ミハイですよ。マスクつけると、ゴーグルが…ググルじゃない、メガネが曇って見えない。やらないと。あれ何これ これ面白いあれもしかしてこれは私のカメラのお母さん私のカメラのお父さんかな親戚今日は親戚と一緒に住めろうねえ<笑>お箱田さんお箱田さんお箱田さんお箱田さんおっここ箱田さんお箱田さんおっ箱田さんお うん <笑>すごい。お母さん、<笑>どうも。おはようございます。<笑>お帰<え>り。<笑>準備してる方がいっぱいいます。 本格的だ。箱田さんが夢になる<笑>もう夢か<笑><笑>、はい、う<笑>大好きな箱田さんが地球一つになってる何よりもこの形がすごいんでしょう。 だって、この傘見てくださいいいでしょはははははハッコーダ温泉まで行きますけど一人じゃないこういうスキー持ってる人たちばっかりそしてドローンから、プロのカメラマンから最高ねえ僕はここいていいのかな <笑>今日の天気はマルーイこんないい天気の時になんで私がドローン持っていかなかったかさっきまで泣いてたんだけど今日はなんとプロのドローンのパイロットがいるあれ僕もパイロットだけどでもプロじゃないからいいねちなみに スカイ温泉のガイドさんが函館温泉まで連れていってくれる青森そっちは黒石方面にいいさんも映ってるーいい天気だお函館さん函館さん函館さんなんだ今日はみんなブルーモーリスの月を履いて山登るんだへえみんな知ってました 僕の隙も偶然、いこ白、いこ黒メモ最高な天気に、ね、素晴らしい方に遭いました見てくださいどうも<笑>クインランさんぜひ後で YouTube で発見してみてください彼のビデオは英語なんですけど トワダコ周辺とか、オイラセ流とか、今度、白神さんにも行ってみたいです。いろいろきっとトークの方を英語で紹介しています。海外に発信してるんですけどあの、日本の皆さんにもぜひよろしくお願いします。Go North Japan です。ぜひ見てあげてください。素晴らしいですよ。Thank you!YouTube、yeah, you channel チャン Japanese? <笑> イエーイ<笑>イエーイあー美味しかったーもう一回いやーしかしあそこはローラーコースター気分でしたヘっぺんに止まった時におー英語を勉強したい方ぜひさっき山の上だったクイーンランさんのチャンネルをご覧ください英語で東北を一生懸命説明してます早口かもしれないんだけど 大丈夫、何回も見ればお互いいい<笑>良いことがあるあリンクリンクつけますねそしてまた登る 私が一緒にいるだけで幸せですすごいほらほら 本当にありがとう。<ペー><ペー><ペー><ペー> お疲れ様でーす。